今までたくさんの動画をありがとうございました。こちらがメインブラックの記憶を消す装置。じゃあ今日はどの服を着ようかな。服をこうやって持ち運んで、こうやって<笑>、えー、歩きながらの撮影ができる。<笑>まあこれはカーテンですね。いかがですか？ 何ですか何ですか謎の箱で謎の箱多いなボズのポケットえこちらはですね激押ししていきたいと思います本番いきますよいカメラ OK 音 OK 役所 OK よーいスタートどうも皆さんこんにちは監督クラブの監督です突然ですが というわけ で, ですね。見てください。えー、何度やってもですね、つかないんです。第2のスタンですよね。落下したんですよね。大きな音がして全く録画ができない状況ということになりました。まあさすがにですね。で本体価確か4万6千円ぐらいなんですけども、4万円近くの機材ですので、えー、早速修理に出したいと思います。はい、では行きたいと思います。はい、DJI のホームページサイトです。 はいこちらでオンライン修理受付を押しますはいえでは申し込み開始ここに知られるナンバーを入れますはい間違いがなければ次へどういった症状が起きたのかえ今回はジンバルの異常ですねでこちらに詳しくですねえ今の状況を書いてください はいで購入先は、えー、私はオンラインストアで購入しましたはい購入日ですねはい2019年の12月の9日に購入しましたはいでこちらの住所に、えー、送るということですねはいで変装先の住所を入力していきます全部入れたら保存、えー、では大丈夫ですね次へ はい、でこちらにチェックをつけて提出はいというわけで、えー、修理の申し込み受付が完了しました DJI からメールが来たので見ていきたいと思います弊社に到着したことを確認しましたのでお知らせいたします6月15日ですね その2日後ですねメールがまた来まして見積もり請求書が来ました検査を行った結果無償対応サービスでの点検結果はモーターアームの故障ですね本体交換のためシリアル番号は変更していますというわことですね普通に交換すると単価3972円こちらが無償ですねいや正直なところです8000円から1万円ぐらいは飛ぶかなと思ったんですけども購入者ばっかりなんで はいですぐ同日ですね、えー、もうそこで製品発送のお知らせが来ました宅配ボックスにですね DJI ロゴかっこいいね配送注意ともちろん書かれておりますよ小型カメラですからね新しい本体が届きましたでは早速開けていきたいと思います、えー、中を開けてみますと蚕、えー、がたくさん入っておりましたおいエコロバラフォーム EB 地球に優しいオンオンこれなんて読むんですかね もう漢字読めないんですよ。間違いが結構多くてですね、これ、売上、倍上と読んでいました。そのカットだけですね、カットしてですね、他にもです、ほんと、積減って思ってたんですよ。実は、節原が正しかったですよ。もうダサい。これですね、こちらで、推しと、まあ、正解は推しです。いやー、完全に思い違いで覚えてますね。まあ、他にも探してみれば、ゴロゴロと出てきます。もし、その動画で気づえた方は、コメント欄に、これ違うぞと、していただければ、ありがたく学ばさせていただきます。はいとこの エコロバラフォーム ED がですねえっと2つあまだ入ってる3つ入ってましてお布ポケットがプチプチに入ってですねインターネットで見ると梱包が雑と書かれていたのですが梱包に関してはもう完璧ですね一番下にこういった修理後の注意事項というものが入っておりました修理後製品受け取り15日内に不具合症状が発生する場合は、えー、無償修理対応させていただきますというわけでですねこちらが新品のあ本当にシールも貼られているので新品ですねえということはここにちょっとレンズのフードを貼ったんですけど けどちょこれも買い直しですよねいやどうしようかなつけようかないやまだあったっけなちょっと探してみますはい大園ポケットを買った後に、えっと保護シールを貼ったんですけども2個あったんでちょっとこれをつけていきたいと思いますあこちらに本体のシールを貼りたいと思います誇りとの戦いでございますあれああやばいこっちはいいやつだちょっと待ってね気をつけろ気をつけろよし貼りました貼りました貼りましたはい OK だと思います 結構綺麗に打っ て, てますじゃあこちらですねやっぱり2個セットいいですねこちらをですねはいホコルタイムはいえー、うまくできたかと思いますではおつのポケットお願いしますオッケー 日本語あそっかアクティベーションがされてないからちょっとはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいというわけでですねこちらがですね新しいオズノブくですやっぱフェイストラッキングもいい動きをしてますね今後壊さないように慎重に丁寧に扱っていきたいと思います で、今回の動画なんですが、オゾンポケットを壊してしまって、週に出す場合、どういった提唱を取るのか、またどれくらい日数がかかるのかなということをですね、共有したいがために取りました。で、今回の監督の件に関してはですね、まあ、無償修理ということで、まあ、特にその連絡、返信を返さず、もうすぐ修理をしてもらって、というかもう本体もそのままもう交換してもらって、到着しました。で、今回壊れた原因としましては、上に立てかけておいたんですよね。そしたらいつの間にかガタンと音がして、うん、うんと思ったら、こいつがこれくらいの 高さから落下したんですよえ皆さんもですねオズも使う際はですねここ結構もうバランスがねピシッとしてないんでこれで立てかけるのはやめた方がいいと思います。 あと、電源起動してるときに置くとジンバルがまた変になるので、電源を完全オフにした後に、ここを乗せた方が確実です。ネットで調べたんですけども、1年以上経過した際とかはですね、えその時点でそのメールが来て、例えば1万5 0円かかりますよ、承諾しますか、しますということで、振り込みに来たら、そこから修理がスタートするという。 はい。というわけでですね、こういった監督ラボではガジェットレビューも含めて何かちょっと役立つような動画をですね、撮っていますので、もしよろしければチャンネル登録をしていただけますとありがたいです。新たなお供くんとお供ライフを楽しんでいきたいと思います。今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。では、また次の動画で会いましょう